質疑応答で、ズームの挙手を使いますので、ズ、えーム参加されている方は画面の下の参加者アイコンから挙手っていうのができます、はい。そちらの方から挙手をしていただいてもよろしいでしょうか。うんうん、何人か挙げていただいてますね。 他の方も大丈夫ですかね。はいあ。ありがとうございます。質疑応答するときに挙手していただいて、マイクミュート解除できるようになってから質問していただけますので、お願いします。じゃあ、皆さん、手を下ろしていただいて結構です。ありがとうございました。<笑>じゃあ、操作を慣れるために質問なんですけれども、今回トークで扱うアスギについて知っている方、挙手をお願いします。お、何人か、お、何人か、お。 ららほらといきますねなるほど、ありがとうございます。こんな形でもしかしたら、<笑>登壇中、質問が飛んでくるかもしれないですので、よろしくお願いします。はい。下げていただいて大丈夫です。えー、すせ今回さいえいえいえ、大丈夫です。はい。トーク中は、ズームのチャットに質問とか感想とか書いてもらっても大丈夫です。賑やかし枠として、私もバンバン書いちゃいますので、皆さん書いていただくと、もしかしたら、まあ、リアルタイムで福田さんに見られますので、えー、 いいいと思います賑やかしとしていろいろと感想とかパチパチパチとか書いていただければ幸いです。はいえー、では、YouTube を見ている方に連絡です。えー、この部屋のハッシュタグは、イイココーーコンアンンンアアアダダーーーバでですすスそちらの方で、えー、感想とか気づきなど、ぜひハッシュタグをつけてツイートをお願いいたします。 では、そうですね、それ。じゃ福田さん、準備の方はよろしいでしょうか。3分前になりましたので、これから福田さんの発表の準備を進めていきたいと思います。タイトルは、アスギ i 非同期サーバーゲートウェイインターフェースの概要です。発表時間は質疑を含めて45分です。発表の前に、 マイクテストを兼ねて、スピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。それでは、福田さん、ビデオをオンにして読み上げをお願いします。あニトが、はい。はい、ありがとうございます。はい、えー、私の名前は福田淳也です。発表のタイトルは、アスギ i 非同期サーバーゲートウェイインターフェースの概要です。 発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP の行動規範に同意します。はい、my name is Junya Fukuda. .The title of my presentation is ASGI 非同期ゲートサーバーゲートウェイインターフェースの概要。My presentation will be in Japanese. The pre presentation materials are in Japanese. I will publish the presentation materials. I agree to having my picture taken during my presentation. I will compare with the PyCon JP code of conduct. はい。はい。ありがとうございました。特に音声のトラブルはなさそうです。 福田さん画面の共有をお願いいたします。あ福田さん画面の共有。あはい、資料の共有をお願いします。はい は い, い準備は大丈夫でしょうかはいそれでは発表を進、はい、やっていきたいと思いますそれでは福田さんを拍手でお迎えください発表よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえー、とアスギ非同期サーバーゲートウェイインターフェースの概要ということでえー、お話しさせていただきたいと思います はい、お前誰よです。えー、福田淳也と申します。Twitter は純也 FFF です、えー。株式会社日本システム技研、通称 JSL という会社に所属しております。えー、今年もあのゴールドスポンサーをさせていただいておりますので、オンラインブースにも遊びに来てください。また、弊社の運営するコミュニティスペースの g ークラ l 長野というのの運営にも携わっております。えー、最近、マインクラフトで MOD を使った小学生向けの YouTube の配信を始めました。 お子さんがマイクラをやっていて、プログラミングでもとお考えの方、ぜひぜひあのご自身でもお楽しみいただけるかと思いますので、g ークラ l 長野マイクラで検索していただけると嬉しいです。はい、え本セッションの流れです、えー。HTTP の歴史を簡単に振り返って、でウィス g ーの歴史で、アスギーの仕様の話、クライアントとサーバーのコードを交えてお話しさせていただきます。でアスギ i の取り巻く状況というのを お話しできればなと思います。はい。で、モチベーションとゴールです。WISGI、えー、の精神的後継者である ASGI。これは ASGI のドキュメントにもこのように記載されています。ASGI、えー、については触れられている書籍も少なく、この理由は講述します。仕、え、様、ー、としては、現行の仕様であるリード・ザ・ドックや ASGI アプリケーションやサーバーの開発者のブログ、海外カンファレンスの相談などによる もののがが主でであるというのが現状ですただ、最速と言われるアスギーサーバーの指コンや話題のアスギーフレームワーク、ファスト API、そして PythonWeb フレームワークの巨人、Jango が昨年末のメジャーバージョンでアスギー対応しており、皆さんの気になるところではないでしょうか。私もその一人です。本セッションを聞いて、アスギー準拠のサーバーやフレームワークに触れるきっかけになればなと思っております。 本セッションでは、アスギリのリード・ド・ックやブログ、カンファレンスでの登壇内容をまとめて、さも自分のことのように喋りたいと思います。はい、よろしくお願いします。今回、講演にもちょっと長い枠でお話しさせていただくので、全体の軸となる3つのキーワードと、えー、1つの問いをご連絡、お知らせさせてください。まずは3つのキーワードから。1つ目は動機。 二つ目のキーワードは非同期です。タイトルに非同期サーバーゲートウェイインターフェースというのが入っておりますので、これがキーとなります。まあ、対比として一つ目のキーワードを同期としています。そして最後のキーワードは PEP です。Pythonista の方であれば目にしたことがあるかと思いますが、Python エンハンスメントプロトコルの略で Python の機能強化の提案ですね。これが言語の仕様になっていくようなもの。 で, すはい、で、問いです。非同期サーバーとは、非同期サーバーゲートウェイインターフェースであるアスギの示す非同期サーバーとは何なのかということを問いとして、えーさ、問いとさせてください。はいでは、まず初めに、えー、HTTP について簡単におさらいをさせてください。 今 RFC で企画化されている HTTP のバージョンはご存知でしょうか、まあ、主に HTTP1.1、HTTP2.3 というのがあります。正解はこの2つですね。ちょっと HTTP の歴史を見てみましょう。えー、HTTP1.1 というのは 0.9、1.0 というのが元になっています。まず 0.9 が9 1990年。そして HTTP1 が97年。 HTTP1.1 は RFC2068 が97年に提唱されて、99年に RFC2616 によって正式なものとなります。そして長い時代を経て、HTTP2 は2015年で RTC でドキュメント化されます。HTTP1 は長い間最新のバージョンであり続けました。HTTP1 から HTTP2 の間は、なんと16年もの歳月が流れています。 新しい企画が次々と現れるコンピューターの業界の、コンピューター関連の業界にあって、まあ、異例とも言える期間かなと思います。HTTP2 は久々に大きなアップデートでパフォーマンスの向上にフォーカスしています。そして HTTP3 です。2020年、ブラウザで対応が始まりだしています。HTTP3 の時代がこれから来るというふうにされていますが、今本セッションの主力ではないので、ちょっと避けておきましょう。 さて、話を戻して 1.1 から2までの16年間を振り返りたいと思います。この長い年月の中でテクノロジーの進化、時代の流れもあって、さまざまな拡張機能が登場します。そんな中で今回取り上げておきたいのは WebSocket。2011年12月に RFC6455 で標準化され、ブラウザの API は W3C で定められます。WebSocket はサーバークライアント間でオーバーヘッドの小さい双方向通信を実現しています。 今回お話しさせていただくのは WISGI と ASGI ですが、まずは WISGI。こちら2003年に PEP になります。そして ASGI が登場するのが2016年です。この時代背景を心の片隅に置い て, おおいてください。えちなみに WISGI は HTTP1.1 をサポート。ASGI は 1.1 から WebSocket、HTTP2 までをサポートしています。はい では、まず初めに、えー、ウィス s ーの話を少しさせてください。まあ、ここは特にご存知の方からすると目新しいことはないかもしれませんが、お付き合いください。キーワードの一つである動機という観点で聞いていただけると幸いです、はいえー。Python で Web アプリケーションを作ったことがある方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。作ったことがある方、ありがとうございます。 は、ほぼ間違いなく WISGI を使用しています。えー、WISGI というのは Web サーバーゲートウェイインターフェースの略で、Web サーバーと Web アプリケーションはフレームワーク間のインターフェースの規約として定義されました。クライアントがあって、Web サーバーそしてアプリケーションフレームワークがある。この Web サーバーとアプリケーションはフレームワークをつなぐこの部分、この部分のインターフェースの使用が WISGI です。 でウィス s ーは2003年、今から17年前に PEP333 で定義されました。PEP333 で定義された後に2010年に PEP4.3 で Python3 に対応します。これは333のキャプチャーなのですがえ、PEP にはタイプという種別を表す属性があり、インフォメーショナル、情報提供の PEP として w ス s ーは定義されています。 情報提供の PEP の代表的なものとして DB API があります。w i ぎ g も同じ扱いの PEP ということです。なぜこのような情報提供の仕様が生まれたのでしょうか。w i ぎ g が定義される前にも Web フレームワークというのは溢れていました。皆さんはこのあたりをご存知でしょうか。懐かしく思う方もいらっしゃるかもしれません。私は今回の、えー このことを調べるにあたって知ったフレームワークというのがほとんどです。はい、これはウィスギの PEP の333序文を日本語訳にして抜粋したものです。ちょっと読みます。えー、Python は現在、ZOP などなど多種多様な Web アプリケーションフレームワークを誇っています。Web、えー、フレームワークの選択は使用可能な Web サーバーの選択を制限し、その逆も同様であるため、 その幅広い選択肢は新しい Python ユーザーにとって問題になる可能性がありますと書かれていました。どういうことでしょうか。フレームワークやアプリケーションと Web サーバーが密に結合したものが多くなって、サーバーとフレームワークのそれぞれを選択することというのが困難になりました。Web フレームワーク自体がサーバーの機能を持っているといったものも多くあったようです。 共通の仕様がないと、フレームワークとサーバーが縛られるという現象が起きえます。Java にはサーブレット API があって、Python と同様に他の LL 言語でも同様の問題がありました。Python, Python での WisG にあたる仕様が他の言語でも標準化されています。Ruby には Rack、Parl には PSGI というものでした。この今ご覧いただいている絵は、Parl での LA を参考に書いたはずです。 ウィス s g が登場したことによって、サーバー側もフレームワーク側もウィス s g に対応しておけば良くなりました。えウィス s g の登場によって、多くのフレームワークがコードを重複させることなく、Web サーバー環境に対応することができて、開発者はフレームワークとサーバーを自由に選 ぶ, ように選ぶことができるようになりました。では、ウィス s g はどのようにやり取りするんでしょうか。サーバーとアプリケーションをどうつないでいるのか。 というので、流れを簡単にご説明します。まずは環境変数を用意し、えっと、サーバー側で環境変数、コールバック変数を準備して、そしてそれらを引数にしてアプリケーションを実行します。アプリケーション側はそれを受け取って、コールバック変数を実行して、値を返しますで。それをサーバー側で受け取って、受け取った値をクライアント側に返します。 最小のアプリケーションではありますが、ウィスリアプリケーションは要求を受け取って応答を返す。単一の同期呼び出し可能な仕様になっています。さて、では、この流れをソースコードの方でちょっと見ていきたいと思います。まずはアプリケーション、次にサーバーの順でちょっと簡単に振り返りたいと思います。 非常に簡単な WISG に準拠した Python Web アプリケーションの例です。アプリケーション関数が WISG アプリケーションとなります。Hello World と表示するだけのアプリです。WISG では2つの引数を受けております。1つ目は e n v イ r o n この e n v イ r o n には Web サーバーから Python 組み込みの自称型のオブジェクトが渡されることになっています。 辞書の中には、Web ブラウザなどのクライアントから送られたリクエストの情報というのが入っています。次にスタートレスポンスです。2つの必須引数と1つのオプション引数を持った呼び出し可能オブジェクトというのが渡されることになっています。第1引数の200号は、http のステータスコードというのを返します。 第2引数の HTTP のレ ス, ポンスはレスポンスヘッダーですね。ヘッダー名と値というタップルのリストを返します。で、最後に値を Hello World というのを返す。というのが簡単な WeSGI ア, アプリケーションの例です。続いてサーバー側の仕様を簡単に見てみましょう。一つ目はアプリケーション側に渡すエンバイロン n w s g i 環境変数というのを作ります。 2つ目にアプリケーション側が実行するスタートレスポンスというコールバック関数を作ります。そして最後にエンバイロンとスタートレスポンス、この2つを引数とした WISG アプリケーションの呼び出しが必要です、はい。サーバー側のソースもちょっと簡単に見ていきましょう。まず WISG 環境変数です。リクエストからの情報をもとに、自称型のオブジェクトに 使用にあるキーで値を設定していきます。まあ、http のメソッドとかポートとかパスなどですね。え詳細については、PEP の 4.3 の該当の箇所へのリンクを貼っております。え2つ目に WisGee、えー、アプリケーションを実行するスタートレスポンスというコールバック関数を作成します。こちらも PEP の方に使用は記載されております。えそして w i s g e アプリケーションの呼び出しです。 アプリケーションというのは前述のこいつですね。こいつを実行します。そして実行後、えー、結果を受け取ってクライアントに返す。一つのリクエストに対してアプリケーションは一つの結果を返す。これが微斯議の仕様に準拠した簡単なアプリケーションとサーバーの例です。もう一度ちょっと流れを見てみましょう。環境変数、コールバック変数、それらをもとに実行。 で、ハローワールドを返してという流れです。要求を受け取って応答を返す。単一の同期呼び出し。というふうになっているのが、えー、分かっていただけるかなと思います。はい。で、WISG のまとめです。WISG、えー、はサーバーとフレームワークの橋渡しをする共通仕様です。WISG、えー、は要求を受け取って応答を返す。 単一の同期呼び出しになっています。微スギはシンプルな決まりごとで、微スギの仕組みにのっ取ることで、Python のウェブはさらになる進化を遂げました。微スギ対応のフレームワークを紹介します。えボトル、フラスクえ、ファルコン、ジャンゴ、チェリーパイ、ピラミッドなどなど多くのフレームワークが生まれて、そして広く使われるようになります。 パイソンウェブをやっている方々は、馴染みの深い、馴染み深いフレームワークもあるのではないでしょうか。続いて、ウィスギーサーバーも登場します。グニコーン、UWISGI、モトウィスギーメインヘルドなどです。これらのエコシステムを生み出し、多くの人に利用されたウィスギーは大成功したと言えるのではないでしょうか。ただ、ウィスギーにも課題はありました。 サーバーとアプリケーションが非同期にやり取りできない仕様であるといった点です。Python で非同期といえば AsyncIO や AsyncAwait ですで。これらで導入された非同期な入出力というのには対応していないので、そこの恩恵を受け入れられないというところ。あと、冒頭でご紹介した HTTP2 や WebSocket への対応というのはできていません。はい。 さてちょっと中間で謝辞です。えー、とあのこの登壇、謝辞しかないんですが、ウィスギサーバーのところ、ブログメモ的な思考的なでおなじみの新上さんの記事を引用させていただきました。この場で感謝の言葉をありがとうございます。ソースコード、ブログ合わせてご参考になってみてください。はい、さて、ここで本セッションの主役、アスギの登場になります。はい ちょっと、えー、お水飲みます。はい。アスギです。すべてはシーアイシンカウェイトから始まった。噛みましたね。ちょっともう一回いいですか。 すべてはこれもちょっとブログからの一節なんですけどかっこいいからちょっと引用させていただきました。す、え、べ、ー、ては a s y n c a w a i から始まった。非同期 IO のための共通コンポーネントが Python に追加されます。えー、Python3.42014 年より a s y n c イオモジュール。えー、Python3.52015 年で a s y n c a ー a イトが利用可能になります。 これを受けて、AsyncIO、AsyncAwait 登場以降ですね、Python 界隈には、HTTP2 や WebSocket にも対応した非同期の Web フレームワークというのが溢れてきます。PythonWeb の非同期の時代の到来です。Sonic、Tol など、AIOHTTP、Vivora、最速の非同期フレームワークといわれる Japront などが登場します。 これらの性能はとても素晴らしく、またこれらによって Python Web は非同機による高速化を享受できるようになりましたのでしょうか。思い出してください。なぜ WisG ができたのかを。これらのフレームワークは WisG が標準化される前の当時と同じ状況で、フレームワークやアプリケーションと Web サーバーが密に結合したものが多く、 サーバーとフレームワークのそれぞれを選択することが困難になりました。共通の仕様がないとフレームワークとサーバーが縛られるという状況です。また、この状況と WISG 自体の課題というのを解決するために ASG は生まれました。ASG、えー、Asynchronous Server Gateway Interface。 の略です。2016年にリード・ズドックが登場します。で、1、2を経て、去年2019年に公開された3で最新版の安定版となります。実際の草案は Jango Channels が出る2015年末に出ていて、Jango のリポジトリ内で生まれています。w i s g e の 精神的、スピリチュアルな後継者、アスピリチュアルサクセサーと書いてあります。HTTP としては、従来の HTTP1.1 に加えて WebSocket、HTTP2 に対応しています。そして、まだ PEP にはなっていません。冒頭でお話ししましたが、名だたる書籍、Python 関連書籍、たくさん出ているかと思うんですけれども、アスギについて触れられているのは、 書籍はあ、あまりありません。詳細が書いてあるのはほとんどないと思っております。で詳細触れられない理由というのの一端は、このペップになっていないというところがあるのではないかなというふうに思っております。で、アスギのリード・ドックの使用を紐解いてみたいと思います。えー、リー ド, ド・ドックの最新版から、えー、私が日本語訳にしたものを記載しています。 元ネタは Asgi のリードタドックをご参考ください。えっ、ー、と、英語です。はい。えー、まずは WISG と互換のある設計になっている。あすぎ Ref という、えー、ライブラリで、WISG と s g i というアダプターが提供されています。Asgi アプリケーションは、a s y n c a ウェイト互換性のあるコルーチンを待機して実行します。はい、a s y n c a ウェイトですね。 アスギ ア, アプリケーションは単一の非同期呼び出しが可能になっています。単一の非同期呼び出しですで、えー。コルチンアプリケーション、スコープ、レシーブ、センド。このように3つの引数を受け取って、アスギ対応のアプリケーションは実行されます。 ASUGI の基本のコードから基本となる HTTP リクエストの処理を見てみようと思います。ASUGI、えー、サーバーの方は、えー、エコーサーバーで完全な準拠といったものではありません。えー、ご了承ください。えー、また、その後でその他の ASUGI の仕様、えー、について軽く触れられればなと思っております。えー、っとサブ仕様の、えー、ライフスパン、寿命を表すものですね。 と拡張仕様の HTTP2 サーバープッシュとか、あともう一つ拡張仕様で WebSocketDenyResponse、応答拒否ができるようといった仕様があります。はい。で、この後の項目で AsyncAwait、AsyncIO というのがソースコードの中で登場します。えっ、ー、と、慣れてない方のために、まあ、簡単なちょっと説明をしたいと思います。詳細な説明はしません。えっ、ー、と、怖いですか怖いです。はい。 私は怖いですが、このあとでコードが出てくる以上、しょうがないという状況です、はい。まず AsyncIO です。AsyncIO は標準ライブラリに含まれ、コルーチンを活用して、主にネットワーク関連の IO 処理を非同期に行うためのモジュールです。ネットワーク関連の非同期を行うということが分かるかなと思います。では、AsyncIO に出てくるコルーチンって何ですか というところで、えー、と処理を明示的に中断し、再開できるタスクを利用して複数の処理を実行することです。これジュを定義するには AsyncDef を利用します。処理を中断して複数の処理を実行するということができるもの。定義は AsyncDef というふうに定義するということのようです。では Async とは、えー、AsyncAwait 構文。 ですえー、そういう構文があります。Async でコルーチン、AsyncDef で定義して、a w a i t はコルーチンの実行結果を取得するために使用するようです。コルーチンの実行結果を取得するというふうにあります。えー、コルーチンは1つの AsyncDef で定義された処理ですね。関数の前のところに、Def の前に Async とついているものです。はい。 で, では、アスギー準拠のアプリケーションの行動、えー、を見ていきたいと思います。えっ、ー、と、リードドックには行動、えー、はないので、アスギーサーバーである指コンのクイックスタートというのをもとに見ていきたいと思います。えぇ、ー、a s y n c d e で関数が定義されています。そう、えっ、ー、と、コルーチンです。引数が3つあるようです。 スコープ。あ、すいません、えーと。スコープ、レシーブ、センドの引数を受け取ります。WISG、えー、の時と同様に引数についてちょっと見ていきたいと思います。まずはスコープです。ASG、えー、ア, アプリケーションで受け取るスコープは、ASG 対応のウェブサーバーから Python 組み込みの辞書型オブジェクトが渡されることになります。これ、どっかで聞いたあ感じだなと。WISG、まあのエンバイロンと 同じものですね。http の種類を表すタイプとか htt バージョン、あとアスギのバージョンとか h t t p メソッドなどが入っています。はい、とても、えー、エンバイローによく似ていて、実際にあのアスギの仕様にはこの2つのマッピングというのが記載されています。このあたりが withif、えー、互換を担保しているところかなと思います。はいえー、次にレシーブです。えー、レシーブも<笑>、 着信容器を表すためにアプリケーションにサーバーから送信されるものです、えー。ボディはバイナリーで送られます。リクエストの情報のほとんどはスコープに含まれていますが、えー、レシーブには HTTP 本文をストリーミングする方法と実際に要求する、要求コードを実行するトリガーとして機能しています。まあ、このあたりですね。Example, Summit JSON Data。はい。 で、ボディの more body で追加の要求があるかどうかというのを判定します。そして、鮮度です。センドは、えー、アプリケーションの中に2つ、最低2つ必要です。えー、まず、1つ目の鮮度が応答開始の鮮度です、えー。アプリケーションから送信されて、クライアントへの応答を開始します。とタイプ、ステータス、ヘッダーズ、 はリー ド, ドックに定義されていますえ少なくとも、えっと、最初の一つ目というのが、えー、応答開始のセンドですタイプに http レスポンススタートというのがありますこれが応答開始するよというのを表しますサーバーの方は少なくともこの後に、えー、ボディというイベントを受信するまでクライアントへの応答の送信は開始してくれませんはい 続いて応答本体のセンドですレスポンスボディ。レスポンスのボディの本体になります。ここでもレシーブと同様に MoreBody の設定が可能で、ここに f ォ l s e が設定されると接続を終了します。これが基本のアプリケーションです。ここまでで分かったことをまとめたいと思います。引数は3つ。まずはスコープ。 クライアントからのリクエストの情報が含まれている。w りすぎのエンバイロンと同等々で。次にレシーブ。サーバーからのボディの情報を受け取りそうだな。というぐらいの印象で思っていただければなと思います。そして最後にセンドです。で応答開始のセンド、応答本体のセンドの2種類があるということを覚えておいてください。えー、使用は、えー リー ド, ドックの以下のところにあります、はい。では続いてサーバー側のコードです。ちょっとお水飲みます。はいはい、では、サーバー側の方見ていきたいと思います。<笑> シンプルなサーバーの例というので、えー、今年の7月23日から26日にかけて行われたユーロパイソン2020というので、アンアスギーサーバーフロムスクラッチというフィリップ・ジョーンズさんのトークセッションがありました。このコードを参考に少し手を加えたもので、サーバー側を紐解いていきたいなと思います。このトークをされたフィリップ・ジョーンズさんは、アスギーの全使用、サーバープッシュとか、 拡張仕様まで含めたものですね。に対応した、えー、ハイパーコーンや、えー、フラスクライクなアスギーフレームワークのクォートの作者の方です。でかつ、アスギーのリードドックスのコミッターもされています。はいえー、サンプルは http1.1 対応の最小のアスギーサーバーの一例です、えー。構成としては大きく5つあります。はい。5つ。 バラーッとありますが、1つ目がまあリクエストをパースするクラス。2つ目のクリエイトスコープというのがスコープを作るよとい う, のという関数ですで。クリエイトメッセージというのがレシーブ用のメッセージを作ります。でメイン処理で a s y n c i o クリエイトサーバーというのをしています。で最後に ASGI、えー、HTTP パースサーバー、c e r o u t i というのがあって、アプリケーションとのメインやり取りをしているメイン というのがここにあります。はい。インポートはとてもシンプルです。インポート、AsyncIO と Sys をインポートしています。はい。でクラス HTTP パーサーです、えー。HTTP のリクエストをパースします、まあ。リクエストを整えて返すというのをあの覚えておいていただければなと。 はい。で、次に CreateScope です、まあ。スコープ作ります。まあ、ここもいいですね。で、次に CreateMessage です。これもいいですね。メッセージ作りますよというものです。で、Main です。えっ、ー、と、引数を受け取って、えー、それを、えー、メインのコルチに渡し、えっ、ー、と、AsyncIOLAN というのでメインのコルチを実行しています。はい。えー、よく、 グニコンなどでアプリケーションを実行するときに、モジュール名と関数名という形で実行することがあるかと思います。あれを受け取るところの処理です。はい、で、メインのコルチンです。AsyncIO スタートサーバーというのを実行しています。第1引数にはコルチン関数をコールバック関数として呼びます。 次に見る ASCIIHTP パスサーバーというものです。はい。で、えー、とメインの処理のところです。えー、ちょっと長いので、少しずつ見ていきたいなと思います。はい、こんな感じです。えー、まずはレシーブの Q を作ります。 アプリケーションの第二引数に当たるところですね。で、えっ、ー、と、レシーブに値をセットするところです。えっ、ー、と、パーサーというのが http パーサークラスのインスタンスになっています。この処理の次にスコープを作る処理があります。スコープは、えっ、ー、と、環境変数ですね。で、そして、 ここで Send という AsyncIO の Q を作っています。アプリケーションが受け取る第3引数です。スコープ、レシーブ、Send の3つを引数にアプリケーションアウェイとします。単一の呼び出しです。そして続くのが Send の受け取り処理というのがあります。えー、ワイル文のループ処理の中に Send、えー、からのメッセージを受け取るのがあります。 で、次にメッセージタイプを判定します。えっ、ー、と、最初にアプリケーションから送信される応答開始のセンド、http レスポンススタートというのを想定したイフです。で、その受け取った後の処理になっています。そして次に応答本体のセンドを判定する処理があります。http レスポンスボディというのを 想定していますでボディがあれば、また書き込み処理というのを行います。最後に、more body の判定をしてブレイクする。でこのあたりの処理がアプリケーションとの非同期処理になります。まあ、最後に、後処理というのがあります。はい。あすぎのサーバーのまとめです。仕、ま、様、あ、に沿った3つの引数というのを処理していました。 で、Async Await でアプリケーションとやり取りをしています。コルチの中にはレシーブ・ i 度のループ処理というのがありましたで。単一の非同期呼び出しをしていたのをご確認いただけるかなと思います。まあ、先ほどのコードのメッセージでのやり取りをサーバーとアプリケーションにして流れをご説明します。まずはクライアントからアクセスがあってスコープを作ってレシーブ を用意してアプリケーションを実行します。で、アプリケーションからは一つ目の応答のセンドが発信されて、えー、http レスポンススタートというのがまずサーバーに渡ります。そして二つ目の応答本体のセンドが飛んでクライアントに帰っていきます。二、えー、つのセンドを順にサーバーに渡しています。二つ目の応答本体のセンドで more body というのが ファルスになっているので、ここでメッセージは終わります。そしてコネクションを切断します。このような流れで、アスギーサーバーとアスギーアプリケーションはやり取りをしています。最初の問いを思い出してください。<笑>非同期サーバーとは 今見たサーバーの実装で AsyncIO で作ったウェブサーバーだと言えるのではないでしょうか。アスギのリードドックを確認してみましょう。アスギアプリケーションは AsyncAwait 互換のコルーチン、すなわち AsyncIO 互換として実行されなければなりません。アスギアプリケーションを実行するのはアスギサーバーとなります。そうそう見た結果、 合っていそうな感じです。はい。互換と言っているので、互換性があれば、AsyncIO でなくても良さそうです。C で作ったサーバーとかっていうことのニュアンスなのかなというふうに思っています。Async 対応の何々というのに出会ったら、ああ、あすいません。<笑>間違えましたね。アスギ対応の○○。ジャンゴがあすぎ対応したよとかっていうところですね。 であれば、あ、AsyncIO で実装されてて、AsyncIO でできるんだ、あ、あのインターフェース、引数3つのあのアスリーのインターフェースでやり取りしてるんだな、と思ってください。ただ、まあ、WisG の時と同様、意識する必要はない場合は多いかなとも思います。まあ、内側でアスリー対応といったら、あの3つがやり取りされているんだなというのを覚えておいていただけると嬉しいです。 はい、でその他のアスギのスすーの仕様ですが、えー、とちょっと時間の都合で割愛させていただこうかなと思います。まあ、http の話を先ほどさせていただいたんですが、websocket というのもあります。でアスぎのサブ仕様のライフスパンというもの。 ですえーまあ、接続の寿命を表して、サーバーのレシーブに合わせてアプリケーション側がアウェイトを返すというものですね。はい、レシーブの中でこれが来たらというアウェイトするよというような、えー、ライフサイクル、ライフスパンを持ったものです。えー、http2 サーバープッシュというのがあります、まあ。http2 のサーバープッシュを使える、えー、拡張仕様です。 ウェブソケットの、えー、拒否応答に関する拡張仕様ですね。拒否できなかったんだけど、拒否できるようになったよっていうのが拡張仕様になっています。はい。で、アスギのフレームワークをご紹介させてください。ス、え、ターレット、ファースト API、レスポンダー、クォート、ブラックシープ、ジャンゴです、えー。クォートが全ての仕様に対応しています。というのも、えー、拡張仕様を作った方、PG ・ジョーンズさん、 という方が作っているフレームワークだからです。サーバープッシュを試したければクオート一択というところですね。続いて、スギーサーバーです。指コン、ハイパーコン、ダフネ、マグナムといったものがあります。こちらもハイパーコンは全て対応しています。というのも先ほどと同じ理由でいか略というところです。はい、あすぎのまとめです。アスギ対応は AsyncIO、a s y n c a w a に対応しているもの、アスギ対応フレームワークは増えています。アスギ対応のサーバーもあります。ただアスギはまだ PEP になっていないという状況です。ビスギとアスギのまとめです。ビスギとアスギの目的は同じ、サーバーとアプリケーションをつなぐインターフェースです。ビスギとアスギの実装は似ています。ただシンクアウェイトで決定的に違うというところです。ビスギとアスギを取り巻く状況。 まあ、共通しようがなかったという状況も似ています。アスギがペップになっても良いのではないかなというふうに考えています。アスギを取り巻く状況です。なぜアスギはペップになっていないのか。誤解を恐れずに言うと、コアデベロッパーがいい顔をしなかったから。メーリングリストのやり取りのみから判断できる限りの理解です。 メーリングリストで見つかったものとしては2つ。PythonIdeas というメーリングリストの中で2018年と2020年にやり取りがあります。1つ目がスタンダーリングアスギア a ペップというものです。アスギに中心的に動いているのがジャンゴのコアデベロッパーのアンドリュー・ゴドミンさんという方です。 で、あすぎペップにしようと思うけど、複数のペップがいいかといった旨の相談をしています。でその返信として、えー、ウィスギのペップは Python コアに影響しないので、ちょっと笑えますといったようなコメントがあったり、えー、ペップにしなくてもいいんじゃないかといった意見が出てきています。まあ、詳細は、あの、URL の メールをちょっと当たってみてください。はい。で、えー、2020年の方ですね。タイトルは、Visugi のデプロイの標準化の準備はできていますかというタイトルで、v i s g i の開発について別の PEP はあるかといった内容のものです。えー、ここでのやり取りの中で、アすぎが出てきます。ただ、ある一方の方は、アすぎは言語仕様に関わるものではないから、PEP でなくてもよいのでは といいまた、ある一方の方は、w スギ g と ASG は世界で非常に一般的になっているから、PEP にも追加されるべきだといったような議論がなされています。それに対して、先ほども出てきたアスギーのコアの方のアンドリュー・ゴドウィンさんが、いかのように返信されていました。アスギーの Jango3 の, のアスギー対応というのが、 直前の12月に出ているので、ペップ化に前のみなのかなと思ったんですが、このメーリングリストのやり取りを見る限り、あまり前向きではないのかもしれない、なというふうに思っています。えー、っと、一番最後のところで理由がありますと言っているのは、この文書の後にデプロイメントについては古いといった旨のコメントをされていました。また、このメーリングリストの中で WebSig で議論されるべきといったコメントがありましたが、 ウェブシグでの議論というのはちょっと見つけられませんでした。ご存知の方がいたら教えてください。ただ、ウェブシグはもう2年ぐらいあまりメールのやり取りがなくて、今年も去年も一通ずつといったような状況でした。今現在議論されている場所があったら教えていただきたいです。ただ、アスギ自体が盛り上がりを見せているというのは間違いありません。アスギに関する情報をまとめた王様アスギというサイトがあります。 そこではさまざまなアスギ対応のプロダクトやブログ記事、セッション情報というのがまとまっています。えプロダクトには Web フレームワークやサーバー以外にもモニタリング、サーバーレス、グラフケールなどなどが載っていました。まあ、10日前に更新されているぐらいのものです。え続いて EncodeOSS、えー、というイギリスの会社があります。 この会社は様々なプロダクトの開発元になっていて、指コン、スターレット。スターレットというのは、ファスト API レスポンダーのベースになっている最小のアスギフレームワークです。ファスト API のも、えー、ベースになっています。で、httpx。アスギ対応はしていませんが、ジャンゴレストフレームワークなどの開発元がエンコードを SS というところですで。アスギの記事もあって、えー、とても参考になりますので、よかったらご覧ください。 そして、あの、本セッションで、えー、参考にさせていただいている方なんですが、PG Jones さんという方です。えー、アスギ対応、アスギ完全対応のサーバーのハイパーコーンやフルマークのクォートを作ってらっしゃる方です。さまざまなところで精力的に登壇されていますので、よかったらご覧ください。で速度の話です。えー、ひどきサーバーは速いというふうに言われています。 ただ、この結果を単純にうのみにするのはどうかなというふうに思っているところもありますが、少しバカになって、これを信じて触ってみるのも良いのではないかなというふうに思っています。はい。まとめです。えー、アスギはまだまだ始まったばかりです。えー、Python に今関わっている私たちが育てていけるものになっていると、 私は思いますまずは触ってみてください。ひとまず試すのであれば、FastAPI と指コンがおすすめです。サーバープッシュでの動作や HTTP2 を試したければ、クオートとハイパーコーンを試していただければなというふうに思います。はい、参考資料はこちらに載せていますが、まあ、他にも数えきれないほどあります。資料公開の時には更新して 載せたいと思いますはいそれではご清聴ありがとうございました私の発表は以上になりますはいお疲れ様でした発表ありがとうございましたはいお疲れ様ですちょっと残念ながら時間がもう少ないですので質疑応答につきましては活躍させていただきますありがとうございましたはい最後に何か言い残したことありまあれば一言言っていただいても大丈夫ですけれどもあ、ありがとうございます<笑>、えっと、はい アスゲについてあのー、初めて知ることがとても多くて、えー、間違っていることもあるように思いますので、えー、ご指摘等いただけると嬉しいですはい、よろしくお願いしますありがとうございます質問がある方は交流用のフェロースラックというところがありますのでそちらの方で質問したらもしかしたら答えていただけるかもしれないのでそちらの方でよろしくお願いしますはい、では参加者の方発表者に大きな拍手をお願いしますはい。